中華料理屋で編集部が始めましたっていうのはまああと1か月ぐらいかかるのかな。その政治に起きて うん。 そっか。 うん、うま い, ススがうまいな。 はね病院にいたんですよ先週来たシーツの企画員さんしろ。 で細胞を取って不正解に回してライスをかけるんですよ。 ごはんになったら多分まあ合うからなうん持たないと思う3度持ちながらね でも、ここまで行きづらかっだしどうしようかなとちょっとクリスティング覚決めました まあね、あのその時、歳までは一生いるんなと思ったら、とてもおいっぽいな、これは。ね<笑> う ま, いうまいんですよ。病気あしてもうまいもんうまいんですよね。 どんな人生が分かりませんか 数量し て,、うん、て食べれなくなって栄養を食べに行くみたいなんで必死な帰ることになる前に食べたいものを。うん いいっぱい食べてい満足ですそうなんです。ごい るしとんど食べたいなと思いますね。 あ、うま今はもう今日まあ診断を下したわけじゃないですよ。 これからもううまいもん食いまくろうと思います、うん、あの身を眺めます時期は食べたいもんも食べてもおいしくなかったから今はもう分かるんですけどね食べまくります 先生、先生、先生、人間じゃないですか。 さっきも言ったけど、下のフッ素を貯金所とく切って、今、細胞検査を見てるんですよね。で、来週火曜日に結果が出るんですけども、まあ、無理かなと。 愛します。 まあ、ほんと、美味しいもの食べれば、部屋を干します。うん。 食べるもう ね, ねもうやめすぎるんで。 何 いや、いだきましですよね1年後は分かりませんけどまあそんなのうまですからもうそれを武邪魔じゃ行きましょう うん今日も美味しかったですこいつはダメでした